ツイッターで PSD がトレンドワード入りするとともに完売報告が相次ぐなど大きな反響を呼んでいる。今回の表紙では平野が上半身裸で引き締まったセクシーな肉体を披露。紙面では2020年9月号の企画の続編である俗夏の夜の夢い冬物語平野のをクリスマスイブに私だけに見せる素顔。 と題した特集が組まれ、平野がクリスマスイブを共に過ごす恋人役となったドラマチックで刺激的なグラビアが掲載されている。今号は平野の表紙起用が発表されると予約が殺到し、発売前に急遽増刷が決定。同市史上5回目の増札で5回のうち3回は平野が表紙を飾ったものだという。 発売後は各書店の SNS アカウントから売り切れ、報告が相次ぎ、大手販売サイトでも完売が続出した。ネット上のファンからは、本屋さんに開店と同時に入ったけど売り切れだった。どこにも売ってなくて途方にくれてます。コンビニを3軒回ってやっと買えた。 早めに本屋さんに行ったら書いたけど次から次に女子が買いに来てすぐ売り切れそうでしたなどと入手できた人の歓喜の声と購入できずにいるファンの悲鳴が殺到。一部では書店に一人一冊までという張り紙があったとの情報まであり、凄まじい揺れ行きを見せているようだ。こうした平野の圧倒的な人気ぶりについて、都内の大手書店で働く書店員はこう語る。 ジャニーズタレントの中でも平野志耀さんが表紙になった雑誌は特によく売れますね。購買層の年齢が幅広く、様々な雑誌の売り上げを伸ばしている印象です。金プリのファン層は10代から20代がメインだとも言われていますが、平野さんが表紙を飾った雑誌を買っていく女性は30代以上も多い。 ですから、40代向けの PSD のような雑誌の表紙を飾っても需要が高く、毎回のように完売という状況になっています。同じ金プリであっても、例えば特に若い層の支持が厚い長瀬連さんだったらこうはいかないかも。 30代から40代は購買意欲も旺盛ですから、平野さんがそうしたお金を出す層をしっかり掴んでいることが金プリの大きな強みになっているのかもしれませんね。 平野の雑誌業界での需要の高さは別格で、表紙を飾った回数が一番多かった男性タレントを表彰する今年3月発表の第8回カバーガール大賞のメンズ部門で3年連続の首位となり殿堂入りを果たし、それだけ出版関係者が平野仕様を表紙にすれば雑誌が売れる。 と認識している証拠であり、実際に、完売続出、という結果も出している。21日発売のファッション誌、ビビー、12月号特別版、講談社などの表紙も飾り、そちらも爆売れとなりそうな部屋。雑誌が売り切れ続出になる人気のカバーガールは、完売クイーン、と呼ばれるが、部屋は、完売キング、とも言える存在で、